いやこれもすごいですね今までにこういう製品はなかったので<音楽>、えー、今日は DJIFPV が発表されたのでそれについての情報を、えー、見ていこうと思います、えー、3月2日に昨日ですね発表された DJI の新しいドローン FPV ドローンを、えー、解説していきたいと思います えー、この動画見られてる方の中にも、えー、DJI の Mavic とか、えー、そういった撮影用の機材を、えー、よく知ってる方がいると思うんですけど FPV は多分あまり知られていないので FPV のドローンレースをやっている僕が、えー、そこについてどこがすごいのかなぜすごいのかっていうのを解説していきたいと思いまますそれでは見ててていいいいききししょうう、えー、ちななみにに FPV っののを知らない方たために少し説明させていただきます。 FPV っていうのはゴーグルをつけてドローンについてるカメラの映像を見ながら操縦するドローンでえーそれの特徴を生かしてアクロバティックな撮影とかができるものになります。主な特徴として FPV のフリースタイル機と呼ばれるこういったドローンとマビックとかえ DJI の空撮用のドローンを掛け合わせたような。 ドローンになっていますそして3つのモードがあってノーマルモードとスポーツモードとマニュアルモードがあって好きなように選ぶことができますそしてここが一番面白いところで初めての免許なしで使える 2.4 ギガデジタル FPV になりますこれについては詳しく後で解説するので最後までぜひ見てみてくださいそして DJI の新しい O3 オキュシンク 3.0 という伝送システムだそうですそして、えー、障害物検知リターントゥーホーム、えー、緊急停止ブレーキなど安全装備が、えー、充実しております、えー、それでは内容とスペックを見ていきたいと思います、えー、まず機体は約 795g 飛行時間20分この20分っていうのも今までの FPV ドローンと比べるとかなり長くなっていますそして、えー、周波数 電波は 2.4 ギガを使います、えー、今までの FPV ドローンっていうのは 5GHz の周波数を使っていたので全く違うものになるんですけど今回は2 4ギガを使用していますそして映像の伝送距離は6 k ロそして機体にライトがついていて好きなようにカスタマイズができるみたいですいやー楽しみですねそして、えー、カメラですね、えー、超広角のカメラがついていて視野角が えー、150度かなりの広角ですね、えー、そして静止画と動画モードがあって、えー、動画では 4K60P の1 2 0 m b ンドで撮影できるそうですそして、えー、1080の120フレームにも対応しています、えー、カラープロファイルも、えー、標準と D シネライクに対応しています、えー、そして、えー、撮影したデータは ロックステディと呼ばれる手ブレ補正をかけた映像が保存されるようです、えー、ついてくるゴーグルは DJI の FPV ゴーグル V2 というもので、えー、少し新しくなったものですねリアルタイムに 810p の120ののフレームの映像が見ることができますこれを見ると全然画質良くないじゃんって思う方もいると思うんですけど今までの FPV ドローンっていうのは アナログ電波を使っていて全然綺麗に見えなかったんですねそれがデジタルになってまたすごい綺麗になったのでこれはもう FPV, から FPV をやってる人たちからするともうすごい革新的な技術になってますそしてカメラからゴーグルに届くまでの遅延が最低で 28ms となっていますゴーグルで設定できるんですけどそれの UI が一新されたり えー、ゴーグルにケーブルを接続することによって外部モニターとしてえ映像を見れるようになりました。そして次に送信機です。えー、ゲームコントローラーのような形をしていて、今までの FPV ドローンでよく使われているコントローラーっていうのがこういう感じのボックス型と呼ばれるものになっていて、まあ大きいんですけどいろいろカスタマイズができてやりやすいといえばやりやすかったんですけど、あの、何も ラジコンとかやったことない方からすると少しつきにくいくてあのなんだろう始めにくいかなっていう思うんですけどゲームコントローラーみたいな感じで新しくなりましたそして、えー、センタースティックと呼ばれる、えー、ものがあるんですけど、えー、DJI のコントローラーっていうのは、えー、両方にスティックがついていてどこに動かしても真ん中に戻るバネがついていますでも FPV ドローンっていうのは 大体右か左のスティックが上下に動くときセンターに戻らないようになっています。それは、えー、とコントローラーの裏にあるところからネジを回すと調整できるみたいです。えー、なぜ FPV ドローンだ と,、えー、とスティックを真ん中にしないかっていうと、えー、そこの軸はスロットルといってモーターのパワーとか高度を調整するところになるのでそういう。 使用になっているんですねなんでそこで自分が好きなように調整することができますそしてこの送信機このシステム自体がモード1、2、3に対応していますモードっていうのはコントローラーのスティックの中でどういうその左側の上下のスティックは何の役割があるかっていうのの違いですね。基本的的に一般的ななののはモード2なので それに対応しているので、まあほとんどの人が使えるかなって思います。えそしてこれも新しくて面白い、モーションコントローラーになります。これは別売りみたいなんですけど、革新的で今までになかった形なのですごい面白いですね。まあ例えると Wii のコントローラーみたいな感じですごい直感的にこう腕を動かした方にドローンが飛んでくれるようになっているそうです。はい。 そしてそのゴーグルでゴーグルをつけている状態でえっと画面の中にどれぐらいそのコントローラーが傾いててどっちに進むかっていうカーソルが出てくるんですねその通りに進むのでもうまさに Wii のコントローラーみたいな感じらしいですはいそしてそれはマニュアルモードでは使えないらしいですねはいそれではシステム全体のことを見ていきたいと思いますえー、モードが3つあるってさっき言いましたが1つがノーマルモード 障害物を検知して m マ, マビックみたいな飛行ができるモードになりますそして2番目が S モードスポーツですね FPV のダイナミックな映像を簡単に楽しめてマニュアルよりかは制御されてるんですけどマニュアルとノーマルのハイブリッドみたいなモードになっていますそして最後の3つの3つ目のモードが M です FPV の フリースタイル機みたいなアクロバティックな撮影ができてもう完全にマニュアルになるので、まあ、事故の確率は高くなるんですけどその代わりもう自由自由在に動かせることができますこの M モードでは、えー、ホバリングしてる状態から、えー、約2秒で時速1 0 0キロまで到達できるとホームページに書いてありましたいやこれをめちゃくちゃ早いですねそしてこのシステムで ドローンに障害物検知の、えー、機能がついてたり GPS がついてるのでホームポイントに戻ってくれるリターントゥーホームがついてたりとか、えー、あとは緊急停止システムですね今までこういったものは全然 FPV にはなかったんですけどドローンが飛んできてで危ないって思った時に停止ボタンを押せばうんンっていうふうにブレーキをかけてくれるっていうなんだそれって感じなんですけど<笑>新しくてまあ簡単に多分 えー、FPV やったことない人でも操作して危ないって思ったら安全に停止できるのがあるのがすごいですねいややっぱり FPV を DJI が作るとこうなるんだっていうまさに革新的ですね<笑>面白いですはいそして価格なんですけど DJIFPV コンボいろんなのが詰まってるのが15万4千円日本の DJI ショップで売っています そして、えー、別売りのモーションコントローラーが 17,600 円になっていますはいそれではですねここからは今までの FPV のフリースタイル機撮影機との違いを FPV ドローンやってる僕が、えー、解説していきたいと思います、えー、まずはですねデジタル FPV です、えー、デジタル FPV って言うと何かっていうと FPV をするにはカメラから でで映像を伝送しないといけないいいとけんですねその時に使用する、えー、電波がアナログの電波か、えー、デジタルの電波かっていうのが2つあるんですけどほ と, ほとんどの、えー、レースとか撮影で使われているのがアナログでしたアナログの方が低遅延だったり、えー、使いやすかったんですねピントが合ってないなよしはいえー、っと だったんですけど今回からはデジタルになりましたデジタルの良さっていうのはすっごい綺麗にアナログとは比べられないぐらい綺麗に映像を、えー、伝送することができてあの FPV フリースタイル機は GoPro で撮影するんですけど FPV でアナログで見てる映像じゃなくて GoPro でも撮影した素材をそのまま見てるんじゃないかっていうぐらい綺麗な感じになるので新しい FPV 体験になると思います。 そそしてその次が法律の免許の関係になるんですけど日本では、えー、とこの製品は 2.4GHz を使用すす。ることになっていますそしてさらに技滴も取っているので、えー、皆さん使用することができるんですけど、えー、今までの FPV っていうのは、えー、2.4GHz じゃなくて 5.8GHz っていうのを使用してたので、えー、ドローンを 飛ばす際にはアアマチュア無線4級以上か業務の場合には第3級、えー、陸上特集無線技師っていう資格が必要でしたさらに、えー、使用するドローンの映像送信機 VTX と呼ばれるものを、えー、総務省に開局申請といってこれを使いますよっていうのを申請しなければいけなかったんですけど今回からは 2.4 ギガっていう電波を日本専用に出してくれてるので。 無線の免許開局などが一切必要なくなりましたいやこれもすごいですね今までにこういう製品はなかったので FPV をやってる僕からしてもすごいことですねはいなので、えー、これから始めたいよっていう人たちももうすぐ買ってすぐ飛ばすことができますなんですけど一つ問題があって、えー、FPV をつ、えー、ゴーグルをつけて操縦するのは目視外飛行っていう、えー、ものになるので それをするためには申請が必要になりますなのでそれだけ押さえてもらえれば資格は必要ないんですけど、えー、飛ばす際に申請が必要なのでそこだけ覚えておいてください、えー、そしてフリースタイル機との違いをもう少し話していきたいと思います、えー、まずは完成機っていうことですよね、えー、完成機じゃないのっていう思うと思うんですけど、えー、その DJI FPV のドローンは完成機ですなんですけど今までの FPV ドローンで撮影する 機材っていうのはほとんど全てが自自分でで作するものでしたなのでこのパーツを買ってこのパーツを買ってこうやって組み合わせてこういう設定をしたら飛ぶっていう風にそうなんだろうしかも FPV ドローンっていうのがすごいなんで設定とかプロセスが難しくてマニュアル通りにやったとしてもあマニュアルがない場合もあるんですけど。<笑> 動画とか見ながら頑張ってやってこれが正解だって思っていざ飛ばそうって思っても飛ばなかったりとかそういうことがあったんですけど今回のこの DJIFPV っていうのは全てセットになって完成機でもう飛ぶ状態で売られてるんでででですすすすすねねこここれがもううううごごごいことですよ、ねはいそういいいととよそ感じで<笑>すごい、えー、完成機っていうこと自体で す, ごいですね。 はい。そしてあとは飛行時間ですね。さっきも言ったんですけど、えー、DJI の FPV は約20分飛ぶみたいですね。まあ、環境にもよると思うんですけど、でも FPV の今までのフリースタイル機とかっていうのは、大体頑張っても10分、大体は5分ですね。ぐらいの全然短い飛行時間だったので、それに比べるともう格段に、ね、飛行時間が伸びてますね。 そして、えー、リターーントゥーホームですね、えー、今までもあの FPV の自作機に GPS をつけて、えー、リターントゥーホームをさせることはできたんですけど、まあ、正確ではなかったりとか、まあ、システムのエラーとか設定がめんどくさかったりとかしてうまくいかないこともあったりして今回 の, この DJI の FPV っていうのは多分もっと全然信頼性がおける確実に戻ってきてくれる機能になると思うんで、まあ、そこは安心できますね。 えー、そして先ほども言ったんですけど緊急ブレーキ緊急停止ですね、えー、自作の FPV にそんな緊急停止とかブレーキとかはなかったんでもうこれもまた新しい機能ですごいですよねそして、えー、この DJI FPV ドローンには、えー、一軸のジンバルがついていて、えー、上下にこうチルトする時に、えー、自分で角度を変えることができます、えー、FPV の自作機は えー、角度が固定されてたんであのスピードを出す時こう機体がこう斜めになるんですよねだから斜めになる時に前に向きたいこれちょっと僕のレー好きなんですけどこう前に進みたいって時に何ていうのこうカメラがこう前に向く角度にしてたのでスピードをもっと出したいってなるとこうなりますねなんでカメラをもっと上げたいんですけど固定されてたから変更することはできなかったんですよ。だから スピードに合わせてそれも調整したりできるようになりましたあとはですねここプロペラこう今までの FPV のドローンっていうのはこういう風にもうネジになってて六角でこう止めるようになってたんですねけどもう工具などは一切いらなくてワンタッチで取り付けられる、えー、クイックリリースプロペラっていうのに変わりましたいやもう全てが便利でもう困っちゃいますよね逆に はい、そして、えー、着陸が簡単にできます、えー、今までのドローンはこう着陸する時にこうカメラが上に向いてるんでだこういう風に降りたい時っていうのは上に向きながら地面がどこかなっていうのをなんだろう考えて予想しながら<笑>着陸してたんですけどそういうのが必要なくてホバリングモードにしちゃえばゴーグルを取ってもう目視で着陸させるっていうこともできると思うんで。 まあ、本当にに簡単になりました、はい、そしたそて、えー、モーーーションコンコトローラーですよ、ね、もう今まで、まあ、ちょっと見たことはあったんですけど、まあ、ほとんどなんだろう市場には出回ってないものだったのでもうドローンといえばこう2つスティックがあってこう持つやつっていうのだったと思うんですけどその概念がもうなくなるようなすごいコントローラー出ちゃいましたね。 いやじ僕も実際やってみたいですねこういう感じではい今まではこういう<笑>フライトコントローラーと呼ばれるこの機体にパソコンをつないで数値を変えたりとか専用のソフトがあったんですけどまあ初心者の人が初めて見た時に分かるかって言われるとかなり難しくて、まあ、飛ばすまでに時間かかったんですけど やっぱり、えー、DJI の今度ドローンっていうのは簡単に設定できるようになってるみたいです。で自作機っていうともう全然なんだろう自分で組んでるからサポートも何もないんですね壊れちゃったらもう終わりだけどこの DJI のドローンは全部 DJI が販売してるのでなんかケアみたいなのも入れるんですよね確かなのでまあなんかクラッシュしたりとか事故があった時でも、えー、と修理して直すことができて いやそうすごいですよねさらに面白いとこがあって専用のシミュレーターを dji が作りましたね、えー、iOS 専用なんですけど dji の何ていう名前だったっけなアプリの名前は分かんないですけどここにこういう感じですはいあのコントローラーつないで、えっと、練習するシミュレーターになりますこれで、えー、練習しとけばマニュアルで操作する時もできるんじゃないかなっていう感じですね えー、こんなにたくさん、えー、僕 FPV をやってて新しく感じた、えー、こういうドローンとの違いでした、えー、あとはですね、えー、ちょっと気になる点があるのでそれについて話していきたいと思いますこのドローンはさっきも話したと思うんですけど5ギガの電波を使ってるので、えー、開局してやれば使えるんですけど 2.4 ギガの FPV って多分僕は見たことないんでどれぐらいその遅延とか があ2 4かなっていうと w i f i とか Bluetooth とかいろんなところで使われているのでそういう影響を受けないのかなっていうのが少し心配になりますもう一つは、えー、FPV ドローンのそのレビューしてる人 DJIFPV をレビューしてる人の映像の中にえっところがあったんです、ね、まあここにカメラがついてるまあ DJI のドローンもこう大体こんな感じなんですけどここにプロペラがついてるから カメラに映っちゃううこととがあると思うんですけど、まあ、撮影機だからあんまりね映っちゃうと困っちゃうんでその辺がどれぐらい映んのかなっていうのが気になりますね。あとは一気に何台飛ばせるのっていう話なんですけど、まあ、日本だと現在5ギガの周波数で飛ばせるのは3機までっていうふうになってます。でまたそれこそ周波数が違うので何機飛ばせるかっていうのはちょっと僕のが調べた中にはえなかったのでそこが気になりますね。 あとはこの設定の数値とかレートと呼ばれるスティックをどれぐらい倒したらどれぐらいドローンが動くよっていう設定が、えー、今まで皆さんが使っていた、えー、ここでパソコンでつないでやるベータフライトっていうソフトと違うので、まあ、そこがちょっとどうなるのかなっていうのが気になりますね。ははいい以上にになります、はい、ますすすとめめでで、えー、本当に今もうちちちゃくちゃゃく話しちゃったんですけど FPV ドローンをやってる人からしてもすごい、えー、ドローン業界にまた新たな革命をもたらしたといいますか<笑>っていう感じになりましたね、えー、まあ実際飛ばしてるところを見たりとかしてないのでそこが少し気になりますが、まあ、多分確実にちゃんと飛んでくれると思いますので楽しみですね実際見てみたいです僕がおすすめするこの商品をおすす め, るお す, す, めする人は FPV 今まで FPV のハードル開局とか申請とか大変だなって思ってた人たちとかこれで、まあ、FPV のなんだろハードルもすごい下がってきたので始めやすいと思うんですけど開局は必要ないんですけど目視外の申請が必要なのでそこだけはしっかり押さえておいてくださいはい。 いかがでしたでししたもうなんか興奮しちゃってすごいいっぱい喋っちゃったんですけど、えー、こんな感じですはいすごい新しい機能がいっぱいついてて多分僕がまだ話せてないこともたくさんあると思うんですけどまあ気になることがあったりとか、えー、こういうの間違ってるよっていうのがもしかしたらあるかもしれないんでそういうのはコメントで教えてください。はいえー、こういった FPV ドローンに関する動画を今後も上げていくので。 えー、気になる方はぜひチャンネル登録お願いします、えー。よかったら高評価もしてください。ぜひ。はい。それではまた、えー、今度の動画で会いましょう。バイバイ。イエーイ